サイモン前の動画で説明した通り地球温暖化が進んでいる気象の変化がすでに起きているこのまま地下に埋もれている炭素を掘り出して燃やして大気に戻し続けると気象は非常に悪くなるしか考えられないじゃあ炭素化石燃料燃やすのをやめれば解決ができるよねでもやめないよねやめない理由まあその一つはとても簡単 無理です。私たちの生活のすべてすべて炭素を燃やすことに基づいている起きてから寝るまですべて朝アラームが鳴ったら<音声>そのスマホは電気で動く私は住んでる沖縄ではその電気は石炭を燃やして作られている再生可能エネルギーもあるんだけど今の時点では 5% だけでとっても少ない化石燃料で動く照明をつけてキッチンに行って。 ガスリンの燃やしながら動く船、飛行機、トラックで遠くから運ばれたコーヒーを飲んで、ピンそしてトイレで、コーヒーの影響で、お化石燃料の力で浄水された水を、汚す。はサイモンなんで YouTube でトイレ入ってるのわかんない。サイモン、恥ずかしいもんだから。そして天然ガスの火で、オール電化だったら化石燃料燃やして作られた電気で、再生可能エネルギーは 5% だけだからね。お湯を温めて、ワー入って。 はぁ、あ、サイモンなんで YouTube でシャワー入ってるのわかんない。サイモン、汚いもんだから。今度で朝ごはん作って。うん、食べながら。石炭で発電された電気でテレビを見る。次は 化石燃料の電気電力工場で作られた遠い国からガソリンを燃やしながら運ばれてきた洋服を着てガソリンを燃やして二酸化炭素を排気する車でそうしているみんなと一緒に渋滞にはまりながら職場に向かっていく職場に着いたら化石燃料を燃やして工場で作られた石炭を燃やして発電した電気電力、クーラーと照明をつけて事務系の仕事なのパソコンつけて座って一日その画面に向かって他の人が石炭の電気電力工場で作っている商品に関する数字と文字をいじる 現場系の仕事なら、その先のパソコンの数字によって、その工場で商品を作るとか、その数字に従ってガソリンの動くトラックで配達を行おう。午前疲れてきたら、電気で動いてる販売機ですぐ捨てるアルミ缶かペットボトルのコーヒーを買って、あれ、リサイクルになるでしょ。残念だけど、リサイクルも化石燃料の力で行われているよ。飲みながら仕事に集中しようとする。 ピンは昼ごはんは石油が原料のプラスチックのお弁当箱から化石燃料が原料の堆肥で育てられた野菜とあと一つの温室効果ガスメタンを廃棄して工場で育てられた肉を食べる昼休みが終わってまたパソコンで数字いじる工場を操縦する配達を続ける 仕事の一日が終わって、またガソリンで走る車で帰り道の途中に、化石燃料を燃やして地球から掘り出された土を石炭を燃やして焼いて、経由電獄機械で建築されたコンクリートでできているモールで、その化石燃料を燃やして掘り出された材料、石炭の発電電でも工場で、さっきの事務所のパソコンの文字によって作られて、ガソリンを燃やして店に運ばれた商品を買って、ガソリンの力で走る車にその商品を乗せて家に向かおう。コンクリートでできている住宅に戻ったら、石炭を燃やして作られた電気電力をお家の照明と、 夏だったらクーラーラ冬だったら暖炉秋と春の方が環境に優しいよねとテレビをつけて天然ガス燃やして石油が原料の化学肥料で育てられたガスリンの燃やして運ばれた野菜と石炭の発電電炉工場で育てられた肉を24時間化石燃料の電気で走る冷蔵庫から取って二酸化炭素を廃棄する天然ガスで焼いてリサイクルも化石燃料のエネルギーをかかる缶か瓶のビールを飲みながら 石炭の電気を食うテレビを見ながら食べるまた天然ガスを燃やして温められたお湯でシャワー入ってやっと照明とテレビを消してでも夏だったらクーラーを透けっぱなしで布団に入ってスマホをいじって電気電源サーバーファームでデータが保存されているソーシャルメディアを最後の1回だけチェックした後充電強をしてアラームが鳴って<音声>起きてまた今日の繰り返しをしないといけない明日まで寝るつまり私たちの人生の全てを地球温暖化を起こしているはいやめてくださいと言われても 問題を理解しても、多くの人はまだこの問題を理解してない。まあだからこそ、このチャンネル。辞めたい気持ちさえあれば、多くの人は一応問題を理解しても、自分の人生の楽さを犠牲する気持ちはまだない。問題の規模か、結果の悪さはまだ感じてないかな。まあだからこそ、このチャンネル。辞めたくても辞めるの一体どうやって私たちの社会で化石燃料を使わずに生きていくのはほぼ無理です。無理なんだ。化石燃料を燃やし続けて、 日産化炭素は今のまま廃棄するんだ。じゃあ前の動画で言った2018年の異常気象の3倍プラス6度になるなら6倍どうなるか想像がつかないですよ。でも、ご覧か。足りないよな。具体的に地球温暖化が今のまま進んで世界はどんな世界なのかを詳しく理解する必要があるよな。次の動画で将来の世界の様子を検討しましょう。ぜひご覧ください。今日も見てくださってありがとうございました。おはようサイモン。 年齢を燃やすのをやめたくてもやめられないもんでした。<音楽>